は、ちょっと硬いですね、はいうんうん。ちょっと分けてできたらなと思いますけど、どうしようかな。分けて、そうですね。ま、はい、あ、いつものやり方でいきましょう。はい、今、これめっちゃ気持ちいいです、ねああ。そうですね。スマホの見すぎで、この辺、適当ですよ。ああ、ああ、適当です。よいしどうかな。ちょっと、では、いきますけど。ええー、です、ねでね、海外のやつ。はい。<笑> え<笑>ええ、なないいいいそれちゃ気持ちっすねでも海外の映画のやつですよ、ね、これ。<笑> いやい や, いやいやいや、いいモデルが来ました<笑><笑>のてうさててあでも寝転んだ感じでもうックスは、はい、そうですねこの動きはね楽になりますすごいよではですね、えーまあ、ッポキポキはあの次で、えー、最後になるんですけど<笑>はいあのこの 抜抜ききででででですすす、ねね、ね、はい、名名名前前めっっっちちゃゃ怖いじゃないいいじじなななかがょとホホララーー感そうなんんあの、まあ、ああ、の、ま別名でロケットとか<笑>、えー、飛んでく頭上先生ちょっと先生、ちょっとい先生<笑>怖いですねもう。 もう怖いです、ね、しっかりと、はいこうね、マフラーと思ってもらっ て, って<笑>、はい、これはねちょっと音は聞こえにくいかもしれませんけどねあの自分の中であのこう、ね、何か目覚めると思います。こ<笑>こ、はいはい、こののの辺辺ででででっっぽいい感じでこう止めてもあうこと<笑>こっちすすか<笑>す<笑>、はい、あれ目切りうまれ じじゃあ、てててい力をってもらっっね。ちょとと力たかどこに伸びたで 確かにな音がね、ちょっと聞こえなくですね、これねなんか、プチって言いませんでした言いました、見まあよかったですプチってか、ブチでしたよ<笑><あー><笑>感覚やっぱり飛んだなぁ、という感じでポキポキしてた、ねうん、いたねおポキってるすごい お, お